フロントガラスをリフレッシュします。寒くなってきましたね。早朝は8度も下回るほど冷え込んできた。そうなると気になるのがガラスの曇りです。 特に下の端っこが、白くもあっと、ちなみにステアリングコラムカバー、カスタム中のためこの状態で運用してます。まあそれはいいんだ。今回使うのはこれ、オートグリムのなんとか、お前やる気あんのか。はい、曇り止めと湯膜落とし効果のある、ガラス洗浄クリームですね。2年くらい前から持って、何とってんねんどうせ余面シピンと合わんやろ、そして塗るために適当なスポンジを使います。 これはタイヤワックス用の発想が長いアマゾンの激安中華品ですね撮影のために片手で垂らしますこぼしますバカなのしかもこのプラスチック隠しのしぼしぼのせいで奥深くまでクリーム入って取れないっていううげなんか垂れてたけどここでこぼれてたのかよまあこうやって塗ってこすってから5分待って拭き上げるだけよそして待ち時間の間に汚れまくってたフロントガラスもリフレッシュ 吹き上げの時、どっちに白が残ってるのか分かりづらくなるのが難点。車内ベッドベッドじゃねえかだらしねえなあ。あとは撮影以外で、頑張って拭き取るだけです。これがまた大変なのよ。EV モードの時にエアコンをオンにして、その時に1 2度以上になってるとね、EV モードなのに勝手にエンジンかかるのよ。そういうのが嫌で PHV 買ったのに。というわけで冬は曇り止めと、乗り手の厚着とスタッドレス。適当に取っただけなのでもう切ります。バイバイ。